相変わらず暑すぎるわねこの砂漠。 なところで、あいつ何してんだ？ なんかヤバそうな場所だなああ。この奥から俺たちの食料の匂いがするぞ<音楽><音楽>。ボス、うまくいきましたね。砂。<笑> ああバカな連中だきっと今頃砂漠の東で途方に暮れてるだろな あ, あ、お前はさっきの忘れてたがそういやいたなどうやら砂族にさらわれたんじゃなかったみてえだな砂てめえらなんでここにそう一般人のふりをして私たちを油断させて隙を見て 水と食料を奪っていったのスナバラ だ, だったらなんだ言っておくが水も食料ももう俺たちのもんだぜ定くだよな騙される方が悪いのさそんなの知るか飯を奪ったお前らは許さねえ<笑>ボスこいつらの相手はスナバわかってる こういう時というわけで、お願いします先生先生おい、見ろあそこ<音声>あら、ずいぶん変わった先生ね。油断すんすな、来るぞ からワニが生えてるぞ本当だ変なバナナだバカだなよく見ろあれはワニからバナナが生えてんだろ、うん、こんなやり取り前にもしたようなあんたたち真面目にやんなさいよルフィ食料を取り返すんじゃなかったのおー俺の名刺 トレインタフルールリッル。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ 来てくれおりゃサンダーボルト まだだ<笑><笑>まず い, い<笑>にゅっにゅべるるる<笑> なかなかやるわよ ね、こいつ強いわ一刀いよいシッソンソンサンダーボルトを ジュールかこ の, の, のブレッドうわっけぇわ。 アンダーボルトゲットお前を倒すさんはつけてきた俺の番だなこれで元気になるぞ。 肩をつけるとするか。 倒れてる怖くなんてねえぞ ななかなかやるわよこんなあくこわくなんてねえぞアウトイトオレがゴムゴムの こう見えてなかなかやるわよミラージュきりがいがありそうだ三刀流王儀三分世界 スジナーではいかなそうねこれでどう俺が邪魔だ<音>まずいわねまずきっちり肩をつけるとするが。 つむくよし俺様に任せろ必殺早くぼしこれは…一筋縄ではいかなそうな がやられちゃうななんてなんだてめえは戦わねえのかええー、勘弁してくれ俺が砂族の暴スをやってられたのは先生のおかげだったそれだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで俺には戦う力なんてこれぽちっいいからお前俺の水と飯返せみんなの飯なスタッフ今すぐに あのー、これでもういいですよねほら奪ったものはすべて返しましたしううんよくないわあたしたち結局レインベースにどう行けばいいのか聞いていないものああ、そうでしたそうでしたでしたらここから砂漠の方へ戻っていただきますとボーンブリッジキャニオンへの入り口がレインベースに行くにはまずそこを通って。 岩山を越えていただく必要がそう、分かったわとりあえずボーンブリッジキャニオンを目指せばいいのねはい、さようでございますですそれでは皆様、良い旅をちょっと待ってさっまだ何かご用でうん、私たちあんたたちに散々迷惑をかけられたのにこのままお別れってのもな 思ってと、言いますと。あんたたちが、悪どいことをやって、貯め込んだ、お宝を。あたしたちに全部、よこせって言ってるのよ。つなべそそんなどこストレッダーあら、彼レショックのあまり、気絶したわね。はあ、まったく。 よくこれで砂族のボスなんかやってられたでもいいわここは砂族のアジトだものお宝の隠し場所もどうせこの辺に決まってるわさああ早速探すわよあたしの目は絶対にごまかせないんだからいいからボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。 まとめて相手してやる 任せて 敵手の腕を見せてやるあれレディーが待ってるっていうのにまったく野暮な奴ら俺に任せろ ね、のかそんな都合よくあるわけねえだろう飯なら後で作ってやるからそれまで我慢しとけ本当かうお いはわね。 なんだこれ。綺麗だなお。おい不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。 ヒスタリアに吸い込まれたのよヒスタリアええこの割れ目はほつれた記憶が生んだものこのメモリアは思い出の世界でも記憶は曖昧なものだから どうしても歪みができてヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうのじゃあウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことかええおいリムウソップは無事なのかたぶんでも記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は<笑>行くぞみんなウソップを取り戻しに な あ, あいつらは山賊かしらね今の力を試すにはうってつけだね 待ってるっていうのに全く野暮な奴らだぜ ン技のキレがもどってきてか。 あるじゃねえ こ, こがヒスタリアかさっきいた場所と同じように見えるけどどこだウソップ残念だけどあなた達たは行けなかったみたいねリムちゃん君も来たのかいいえ私は記憶のほつれに触れていないものつまりあなたたちはヒスタリアに行けなかったということ 行けなかったったて、どうしてどうやらヒスタリアに行けるのは選ばれたものだけそれってみんなチョッパーとゾロがいないわリム俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らの救出は2人に任せるしかないみたい俺たちは信じて待つしかねえってことか さあ無事でいろよウソップここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかった。どうするじっとしてる理由はねえだろ。おい、どこに行くんだよ、ゾロ。どこってウソップを探すに決まってんだろう それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろう。え迷子になるわけねえだろうどの口が言ってんだお前を探すのはウサップを探すより大変なんだからなおいおい、チョッパー。なんだ向こうで何か戦ってるえあこの匂い…ウサップだ きっとウソップが戦ってる行くぞ 妙にガランとしてなんだこいつお前怪我草の化け物にやられたんだ草の化け物母ちゃんの病気を治すために薬草を取りじっとしてろ今手当てしてやるそれより 長鼻の兄ちゃんを助けて僕を守るために向こうで戦ってくれてる長鼻のお兄ちゃんウソップだ行くぞ大した怪我じゃなくてよかった応急処置はしたからな俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ う, うん いた、ウソップだ、ウソップー。ん。ちょっ、ぱあ、ソラー。お前ら、来てくれたのか。おほほほ。俺はもう二度と。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。 どこに用が打ち抜く みんなの力になるんだアンポイント国定ロゼウォ効かねえなら切るまでだ。 ウ、ね、ソップ無事でよかったな当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろそれよりここは一体何なんだいきなり変な亀裂に吸いこまれちまったよヒステリーだヒスタリアだよそうそれだチョパ説明してくれ の記憶のほつれをほどく鍵を見つければうんリムはそう言ってた鍵かしらみつぶしに探すしかねえかそういやさっきやったボそういやあの光ってたやつあの坊主が鍵だってのかそれはわからねえがあいつのところに戻ってみよう ああ坊主ああ、お兄ちゃんお兄ちゃんこそ無事だったんだね当たり前だろ俺は偉大なる海の戦士あんな草なんかに負けるわけねえんだところでお前その頭の上にあるのってえ、何のことその浮かんでる輪のことだ分かってないみてえだなどうしよう これじゃあ何もわからねえぞそうだ俺、薬草を探さないと早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ頭の上の記憶のほつれにそっくりなヒイスタリアから脱出する影 か, か, かどうしたのお兄ちゃんいや何でもねえそれより薬草を探し俺たちも手伝ってやるよまた化け物に襲われるかもしれねえからな本当。 聞いた話によると薬草はこの辺りにあるはずなんだけど手当たり次第に探すしかないな近くまで行けば俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれないそりゃ頼りになるぜさすがだなチョッパー。褒められても嬉しくねえぞこの野それじゃ行くぞお前らあ、うん、なあ みんなどうしたチョッパーもしかしてもう約束ああいやそうさっきの戦いで不思議な感じがした確かに妙な力の流れを感じたな言われてみれば俺も感じたなまあ今は約束探しに集中しようぜまずはそっからだそうだな 俺に任せろ 薬草だでかしたちょっぱ！ーボズ薬草を見つけたぞありがとうこれで母ちゃんの病気がこれで記憶のほつれも解消できるな あ, あ力も取り戻せる離せこのガキ や, やめろこれは母ちゃんの病気を治すのに必要なんだこっちは大金のために その草ずっと探してたんだよなんだあいつ武装してやがれおいおっさんいっああなんだてめえらは引っ込んでろおいお前らこいつらを黙らせろやる気みてえだな坊主今助けてやるか俺がまとめて相手してやる どうだ おに任ぶった切る 刀のどこにしてやるオ俺…死ぬのかな<笑>これで元気になるぞ<笑>効かねえなら切るまでだ。 ソップ様の出番で。入社。 くっこわくねえぞー 引かねえなら斬るまでだ。 実力よ<笑>坊主あれあいつどこ行ったんだ助けてうるせえおとなしくついてこいあいつら坊主ごと薬草を持ってきやがった坊主あいつを助けねえと 目を離した隙にさらわれちまうとは大丈夫かなあ。いつとにかくあと追うぞ。 行くぞ、うん、もう追いついてきやがったのか諦めて暴走を返せこいつがこの薬草を渡せば返してやるよ嫌だ母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ<笑>なら交渉決裂だな そいつに手を出すんじゃねえ心配すんなウソップ。あいつは一人だ。何かする前に、俺が切る一人だつなははは。果たしてそうかな俺にはな。心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ用心棒の先生なんかこのパターンさっきも。 するんだなあの笑い方それにこの展開あいつさっきの砂底のボスと何かかんいいから構えろ食われても知らねえ電話先生やっちまってください<笑>一体どうしまったんだなんだか力が湧いてきやがる<笑>俺もだそっ理由はわからねえが 確かに力が溢れてくるなあのトカゲには悪いが少し試させてもらうかそうだなあう刀がうずく トロチョッサントリー すぐ行くき相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえいくぞゾロチョッパー トップグリーンの多彩性見せてやる腹が減って力が出ねえクラクラするぞ 刀のためにしてやるお前を倒す散弾はつけてきた絶対見えたぜダメだ力が出ないきっちり肩をつけるとするか行くぞゾロチョッパー それだけだけすごいそんなサンドラオオトカゲの先生が おいスノホまだやるか、うん、許してくださいボス大丈夫かういありがとうお兄ちゃんたち母ちゃん大事にしてやるよ、うん、じゃあ俺行くよ本当にありがとうお兄ちゃんたち ゾロチョッパー無事に記憶のほつれを解消できたみたいねああバッチリだところで向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったな俺もそれ感じたぞああ俺もだリムなんだかわかる多分だけどあなたたちの中にあったつながりのようなものじゃないかつながり記憶とともに そういったものも奪われることがあるみたい私にはよくわからないけれどつながりねえ<笑>よくわかんねえ、うん、リブ記憶のほつれはまだあるのかしらええきっとそれなら見つけ次第解消していくのが良さそうね次は絶対に俺が行く ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞそういう理由かよ やるぞ まだだ 怪我もしい、ええ、頼もしいしさんのおかげ 初めてだわ。俺に任せろ。大丈夫カーリム。この辺で一回休んでくか。うん、うん。平気。 真的。 嫌な場所にいるなわねえ倒して通るぞかかってきやがる で元気になるぞレディーが待ってるっていうのにまったく野暮なやつらだぜ。 程度だ準備 OK! 行くわよサイクロンテポーまただおの程度ブさて、行くわよ今行く ちょっと痛いの。 腕が鳴るぜ <音声><音声><音声>とうとうオレを本気にさせやがったな 私の番ね。ね強烈なのをお見ま。行くわよ、うんうん。ロビン、怪我はない。ええ。私の成長は止まらないわ。どう言って。 き止まりはいや上に行けるみてえだな。<笑> あ, そ こ, あ, あここにもさんぞくがいるのね。 だってやるときはやるんだから ね ソップの一撃覚悟しろ どこだこれで元気になるぞあんたたちなんかお呼びじゃないのよせーの 邪魔するなら容赦しないわよ。 うそ 俺はまだまだ 何だ こ, こ, ここはあいつに任せとくか。 オレのどうだ俺の方はいつでもいいぞ。 なるぜ、うん、存分にやらせてもらうわ。 すぐに黙らせてあげるわ。ちょっと痛い で力を合わせるんだ行くぞゾロチョッパー 待ってろすぐに作ってやるレインベースまでもう少しねもうすぐビビに会えるなでも俺たちの姿を見てビビ驚かないかなそうだなみんなこの2年でいろいろ成長したからな服装もあの頃とずいぶん違ってるしそれなら。 心配はないわ。メモリアの人たちの目には、あの頃の姿に見えるはずよ。人でなくなってる。なんてことがない限りはね。俺は元からとのカいだ。どうしたなみ今。 竜巻が砂漠の南の方に抜けていったわ砂漠だし竜巻の一つ今は竜巻が起こるような気象状態じゃないのよクロコダイルの技ね南にあるハンラユバってビビちゃんといった街かクロコダイルはハンラムを追い込む目的でユバに砂だからオアシスだったユバがあんな風に砂に埋もれていたのねひでえことしやがる大丈夫だ おっさんは砂になんか負けねえユーヴそこに知り合いがいるのこれから会いに行くビビの知り合いよ砂に埋もれたオアシスをずっと掘り続けている人なのビビはその人をその人と同じようにクロコダイルに苦しめられている人々を必死で救おうとしているのビビちゃんは何でも一人で背負いこもうとしてしまうからな放っておくとし ワニの野郎に殺されちまうだがそんなこと俺がさせねえそうねたとえここが作られた世界だろうとあたしたちはビビに力を貸すわ何があろうと必ず、はああビビは仲間だからなでもビビは無茶をするから早く合流しねえとそうだな仲間 だーだーやっーさてといくか